皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月21日、バージョン6になったことですし、岸所さんにはそろそろ虹の錬金石を持ち歩いてほしいです。岸所さんはできる子だと信じてます。あれからいろいろありまして、チームレベルがついに73になりました。 魔法の迷宮20回クリアとかいうお題だけは本当に何とかしてほしいです。数を減らすか、ポイントを上げるか、できればその両方でお願いします。チームレベルが73になったので、アンバー色が使えるようになりました。早速チームユニフォームを塗り直してみましょう。アンバー色はこんな感じの色です。次のチームレベル74では、レタス色が使えるようになるみたいです。運が良ければ2週間後くらいですかね。